邪魔が入った。<笑>あ来た来た来た来た。これは私に来てるよ多分。あちょっと。え？あ？あ？うん？どっち？どっちがいい？そらどっちがいいってあらそらこっちで、ね、あらだかし。こっちこっちこっちこっちこっち。そらこっちやんな。<笑>何を寝ぼけたことにしてるんだよ、うん。いけやっぱり。もうちゃんやぞって。あっちらから？うん。よし。 分からへんわ俺とああ、<笑>言ってった吸い寄せられるように言ってってるくねくねしてるよくねくねしてるよおはようございます今日は機嫌が朝も良かったよねなんだ機嫌がいいと悪いって何が違うの女子にそういうこと聞かないよあ、だめ<笑>今よう太ってんのうん 珍し買うぐらい太ってんの買う<笑>前ぐらいのだからちょっとべっぴんさんなんなあんまり、あ、食べへんのにスレンダーよりハニコはちょっと太るとべっぴんさんなんな<笑>顔が変わるんさなおに肉好きが目が変わるんさ目がまんまるんなんなまんまるちゃうななんて言うんだろ う, う か, かわいいな でもじろって見て見るけどジロッとは見るけど<笑>それは性格やから別になんか体型の問題なの<笑>美しい翼だちょっとおいおいいくら機嫌がな言ってるなはいお<笑><笑>るのか。すごいやっぱり目が横についてるから早いな<笑> う,、ね、いうんこうやった時点でもうほら チャンスくちばし<笑>なちょっとイケちゃんっぽくなってきたわ、fertilizer. メスにしては。 ううっえっっっっと、と太くて、ゴツゴツしててててしまあ、あ、ななななな、んんんんかきたたたいいや、ちょっといけちゃう。ううママママママにいてきたママ似似似ょっと問題るでるこら、うん、<笑> や, <た><笑>やったね。 ようやったハニコようやった大丈夫やった<笑>やっやなんかあれやなあ、痛そうも う, こう噛まれることにビビりすぎてた、ね、<笑>何言ってんのってうちろの噛まれてるやつな、まあ、食らわしたいな<笑><笑>まあ、見たいやかもな<笑>、まあ、まあ、これぐらいやったらいいけどさいまく聞いてみたら<笑>行こう、ね痛いとこ行く<笑>あもう無理 立<笑><笑><笑>違<か>った<笑> う, うちらの場合その後そこにそこに行くよねあの長動の上の<笑>そこそこそこ男の人ちょっと上やからやりにくいかな女子にはもうちょうどいいこの横のな薄いとこな<笑>どういう感情なバス <笑>分かってバスって触った方がいいってよかったあったあ来た来た来たあメンズ急いでるメンズが来た急いでるメンズ来たよ大好きな、うん、大好きなあっ戻ってき た, 行 っ, てなかった行っちゃっ た, っゃったなおどういうそこ違う違う違う違う違うね背中触りたいだけないけど<笑>一緒に動く<笑> どっちも嫌やなしっけっけっけっどっちが嫌すごいな究極のああいいじゃん触っても<笑>な あ, あこれは前の人の方が嫌なんじゃないんじゃないほら前の人にあんまり何もせえへんす る, するするするするする するわ助けて誰か助けてこれが痛いんやってや館長はこ ん, こんなんが痛いんやってひなた坊ややらなかいいやんもう触らしてかわいいかわいいなんてかわい い, や、えー、いやんやええっ なんか<笑>ほらめめられためらら、たたほ何も痛くない痛くない。<笑> 痛くない、はい。あ、気持ちいい、気持ちいい、えー、気持ちいい、気持ちいい、これ気持ちいい。えー、あ、ギザギザ、うん、ほら、ギザギザに入れるやん。な、うん、るほど。うん。これ痛くないよ。ちょっと開けて。ああ、開けたら痛いや。開けたら力入れてくるもん。<笑>あ、そう、それでちょっと痛いな、指の。 どういう名だよ<笑><笑>ほらららな乗乗りり越越ええたからう、えー、俺乗り越えられへ ん, そんな何もいたとう<笑>したのかなこよいしょ。よいしょ<笑> 何